二人の共演映画、ハニーは今年3月31日に公開され、仕事上の付き合いはなくなったはずだが、交際を疑うファンは今も平野の SNS を定期的に監視している。そんな中、平野の口から交際相手の条件として気になる発言が飛び出したという。 昨年5月に映画の制作が発表された、後熱心な平野ファンが平野のインスタグラムなどをチェックした、ところマリリン・モンローがプリントされた T シャツやサングラスが平野と一緒だと疑い始めました。また、 平野は同年6月2日放送のザ少年クラブ BS プレミアム内でペットのメインコの写真を公開したのですが9月2日に平がインスタにアップしたテーブルの木目が似ていると騒ぎにこれに加えてネット上に平野のものという触れ込みのラインのトップ画面の画像が流出平がインスタに投稿した風景写真の撮影場所と同じではないかと 検証されていました、ジャニーズに詳しい記者。その後、ヒラはジャニーズファンが中止していた手料理の写真などを削除したため、やましいことないなら消さなきゃいいのに、インスタの画像を消した理由を教えて、平野と関係があるのと批判が飛び交うことに、ヒラの SNS は映画公開後も引き続きチェックされており、最近もインスタに載せた花の写真、10月3日。 が、波紋を呼んだ。それは、キングプロテアとおぼしき花だったが、ファンは同時期に同じ花と写っている平野の雑誌が発売されたばかりだと指摘。コメント欄には、匂わせだね。今すぐ別れて、匂わせまじ気持ち悪い、といった誹謗中傷が書き込まれている。 平野と平に関しては今年春頃にそれぞれが別の撮影現場で同じデザインらしきブランケットを使用していたことも疑惑を強めるきっかけとなりました。平野は4月期のドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON ラ、TBSK の撮影時に愛用し、平も3月の LINE ブログに載せているもの。 もちろん、現場で貸し出された可能性もありますが、噂になっている二人がよく似たブランケットを持っていただけに、ファンは敏感に反応してしまったのでしょう。このほかネット上ではスマートフォンカバー、手につけている焦げ茶色のゴム、双方の雑誌での発言がこむっていると、問題視されています。どうさらに、11月1日にやや赤い髪色のひらが、秋晴れ。 などと文章を綴って写真をアップするとまた平野ファンが過敏にリアクション。平野が平との共演映画、ハニーで赤髪に染めていたこと、秋晴れ和ドラマ、花晴れを匂わせていると主張しているのだ。客観的には、もはや、秋晴れ、花晴れはこじつけに近いようにも見えるが、また匂わせ、もう大概にして、仕様が赤髪だったからって真似するのは良くない。 と、非難の声が出ていた。しかし、両者の交際を疑うファンにとって嬉しいニュースも。平野は10月31日にエンタメ情報サイト、ニューズウォーカーで配信されたインタビュー記事の中で、主演映画、ウィラブ。11月9日公開にかけて恋愛トークを展開。もし僕に彼女がいて彼女が社交ダンサーだとしたら踊らせたくないですね。 パートナーと触れ合っちゃうから、だったら、僕がダンサーになって、彼女とタッグを組みたいです。章、とたとえ話をした上で、だから女優さんとのお付き合いも、無理。キスシーンとかあったら、発狂をするかもしれないので、ーと、明かしたのだった。平野の言葉を受け、一部ファンは、女優さんとのお付き合いも、無理、ということは、匂わせばガーセ平と付き合ってない、ね。 女優さんと付き合えないって書いてある、女優さんとお付き合い無理なんだ。なんか安心した自分がいる、と、安堵している。一方、ヒラは映画、10万分の1、2019年以降公開、で EXILE JENERATIONS FROM EXILE t r i e への白浜ガーラ氏と W 主演を務めることが明らかになったが、 今度は平野との騒動を知った白浜のファンが、アランくんとの匂わせだけはやめて、嵐の映画嬉しいけど、平イラユは無理。めちゃめちゃ匂わせしてたみたいだから、と警戒する事態に。また、白浜が平野インスタをフォローした途端、嵐ちゃん、平イラユフォローした。みんな気をつけて、と注意を呼びかけていた。いずれにせよ。 平野と平は週刊誌などでプライベートのツーショット写真をキャッチされたわけではなく、あくまでいくつかの共通点が浮上しているのみ。単なる共演者に過ぎないにもかかわらず、インスタのコメント欄がこれ以上割れるようであれば、平野市洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。